こんばんばは最近会う人会う人に白 っ, って言われる白瀬です<笑>何も塗ってないんですけどねなんかもう<笑>白いっすよね<笑>すごい<笑>えっとですね今日はですね何のための配信かと言いますと、えっと、51か所ツアーのチケットが、えっと、始まっている地域がありますのでその説明としてこの動画を撮っておりますえっと あの春公演 と, フ ァ, あ、えー、っとファンクラブのチケットが始まっている地域もあるし一般チケットがもう始まっている地域もありますファンクラブに入っていなくても取れるチケットが始まっている地域もありますがまずはファンクラブチケットが始まっている地域を説明しますねでこちらですデリンファンクラブチケットが始まっている地域これはファイナル公演ですね、えー、宮城5月22日大阪6月4日香川6月5日 福岡6月月月日、広島6月12日、日広島北海道6月26日この6公演はもうファンクラブチケットが今始まっておりますファンクラブチケットはどういうチケットかというと割と前の方で見れるチケットですね、えー、っと入場順もまあまあ早いチケットで、えー、料金がファンクラブに入ってる人は5400円ですそして学割さんは本気の学割をやりますので2400円となります、えー、この6公演はチケットが始まっておりますのでファンクラブチケットですね でファンクラブに入っていない方もですね、えっと、ファンクラブに入ったその日から、その瞬間から、このファンクラブチケットは応募できるので、ライブ行きたいなと思っている人に関してはですね、あのー、ファンクラブって月約500円になりますのであの、入った方が得かもしれませんね、タイミングですよ。でれん。そして、えっと、一般チケットが始まっている地域もありますので、それも説明させてください。一般チケットはですね、でれん。この9公園が、えー、チケット始まっております。 香川3月5日、愛媛3月6日、浜松3月12日、石川3月13日、北海道3月19日、宮城3月21日、埼玉3月26日、奈良4月2日、三重4月3日。この9公演が一般チケット始まっております、えー。ファンクラブに入っていなくても取れるチケットで、春公演ですね。えー、これは、えー、と料金が5900円で、学割さんは3900円になります。そしてこの学割っていうのは何かと言いますと、 えっと、小中高大だけではなくてですね専門学生さんとか幼稚園の方もこの学割対象になりますので、えー、お得ですのでぜひぜひ、えー、お願いいたしますで今今はねこのえー、っとこの地域でのライブのチケットが始まっているんですけれども、まあ、ここから先、えー、っとまた始まるチケットがあるんで、まあ、それはこれからおよ い, おいねあの説明していくんですけれども今はこの地域で、えー、チケット始まってますんでお間違いなく こっちのファイナルの方の、えー、ファンクラブチケットは、えー、もう始まってまして3月6日までの申し込みとなりますのでそしてこの一般チケットの方はこの旧公演が始まってましてこれは、えー、と公演の日まで、えー、とチケットが取れますが、えー、もう結構あの売り切れてる地域も出てくるっぽくてんどこだっけな埼玉とか奈良とかあとどこだっけどっか えー、と売り切れ間近か売り切れぐらいになってますのでねあの早めにチケットを取ってくださいこのご時世にね本当にジャメリーのおかげでいい景色が見れてますありがとうそして今回どういう内容かと言いますと、まあ、初めての方もねあのかなり多いと思うのでちゃんと説明しておきますと「ペリ !90 分ライブになっております」えー、まあ、えー、と予習とかはねあの別にしてもしなくても楽しませる自信ありますが タトゥーロミジュリしか知らないっていう方もやっぱり最近はめちゃくちゃ多くてですね1曲しか知らなくても全然エスコートさせていただきますのでね、えー、初めて来る方がですねもう、えー、と最低でも 50% 以上いますので、えー、初めての方でも安心して楽 し,、ま、楽しんでいただける自信がありますのでぜひぜひ来ていただきたいですね嘘つきしか知らないとかタトゥーしか知らないとか全然春公演とファイナル公演では、えー、と内容も違いますので、えー、複数公演も ぜひぜひ来ていただきたいしお帰りしていただきたいんですけれどもこの春公演の方は、えー、51か所ずつの内容でこのファイナル公演の方はね内容が変わりますのでぜひぜひもう全公演来ていただいてもあのめちゃくちゃ楽しんでいただけるようなことを考えてますので、まあ、まだちょっとあんまり言えないんですけどね秘密なんですけれども楽しみにしていてください、まあ、そういうところでですね、まあ、また分からないことがあったら質問とかくれたらまたブログとか書こうかなと思ってるんですけれどもまた質問とか ししてくれたら嬉しいです、うん、でこの動画だけではわからないこともあると思うしね最近俺のこと知ってくれたりとかこうやってジャムの音楽前から知ってるけどライブは初めてなんですっていう人もいると思うのであのー、どんどんわかんないことをね SNS とかでねツイッターとか送ってくれたらちょっとブログとか確認しようかな、まあ、エスコートするので大丈夫ですよ。以上です<笑> 今日もこの動画を撮っているのは深夜ですので、ちょっと顔面のクオリティは許してください。<笑>もうくしゃくしゃですけどね。すま辺、ありがとう。以上、しろせでした。ありがとね。